仕いないんです任せられる部下の同僚も旅に出て何か掴めるかなって思ったんだけどヨンゼチジッパッドネフォンセンケヤトンギエニマックス